ヒル専門生態教師の院長の鈴木です。動画をご覧いただきありがとうございます。本日も生活に役立つ膝成長法をお届けしていきたいと思います。はい、えー、今ですね、まあちょっとお昼過ぎなんですけれども、患者さん見終わりまして、えー、これからね、まあ動画を撮っていきたいと思います。えっ、ー、と、今日ですね、まあこのご時世ですけれども、まあ膝が痛いから見てほしいということでね、あの、新規の方も来られました。で、えっ、ー、と、やっぱりね、うちは埼玉の方多いですね。<笑>埼玉から来られる方多いですね。 東京の次に多分埼玉県の方が多いかなっていうふうに思いますけれども、はい、まあ、余談でしたけれども、えっ、ー、と、まあ、こんな小時世ですので、えっ、ー、と、自宅でですね、お過ごしの方多いと思いますんで、えー、自宅で、家でできるエクササイズ、膝トレを紹介していきたいと思います。えー、今日なんですけれども、今日はですね、やっぱりねじれ、やっぱりねじれですね、ねじれに関してやっていきたいと思いますが、えー、じゃあ早速ね、やってみましょう。 んでえ、今日やること何かっていうとですね、えー、後ろ歩きですね。後ろ歩きやりたいと思います。で、え格好としてはですね、格好としては、あガニ股。つ、え、ま、ー、先がね、どんなに外向いても、お皿が外向いてないと意味ないので、お皿を外にちゃんと向けちゃってください。で、このまま前に歩く。はい、後ろに。もうただこれだけですね。これで動くと。 これ動いて下がる。下がる。前に出る。はい、下がる。もうただこれだけですね。で、この時に意識してほしいのが、つま先を外に持っていくんじゃなくって、お皿を外に向けると。たまにねに、ねじりが強い方っていうのは、つま先が外に行ってても、膝は内側に向いてる方が多いですね。こういう感じとか、こういう感じ。 こうなってしまっている方多いので、そうじゃなくて、ちゃんと外に向けると。このまま歩く。まあ、不格好ですけどね。こんな感じ。ちゃんとお皿を外に向ける。ね、こうね。もうただこれだけです。はい。ですね。非常に、これだけやってるとね、あのー、 まあ、ただただ気持ち悪い変なおじさんになるんですけど<笑>。まあ、あの、やって、あの、見ていただければと思います。で、これ何やってるかというと、目的がですね、膝のやっぱねじれですね。で、えっと、膝が内側に入らないように、膝のお皿が外に向くようにっていうことをお伝えさせていただきましたが、要は、ニーアウトの状態を作りたいということです。ほとんどの方がニーインになってしまっているんですね。 に来られれている方もも、えー、そうなんですけれどもやっぱ膝の痛い方のほとんどが膝が2イン内側に入ってしまっている状況でそれを回避するために、えー、外旋、大体骨の外旋にアウトを作ってあげるという意味で今のをやってあげてください、はい、これはですね普段からこの歩きをしようと言っているわけではなくて、まあ、膝のトレーニングとして膝トレとしてこれをやるといいと思いますよというご案内なのでこれがくれぐれもですねあの自宅のあ あの人あのついにちょっとあの気が病んでしまったかなと思<笑>われてしまってもおかしくはないような動きですのであの注意しながらねその辺は自宅の中でやっていただければと思います。であの無理にねあのバランスが悪いのにあの足場が悪いのに無理にねあの 何あの後ろ歩きをすると後ろに転倒してしまうと危ないので周りの環境を、ね、ちゃんと確保した状況で歩けるだけのスペースを確保した状態でやってあげてください。はい、で前もお伝えしてますけれどもあの大きくを改善させるエクササイズとか、えー、他にもねね度を強制するエクササイズ自宅でできるやつ紹介してますからそれもね参考にして、えー、自宅で運動不足を 運動不足を防いでいただきながら、膝痛の改善もですね、一緒にやっちゃうというところを目指していただければいいかなというふうに思います。はい といったこ と, ところでですね、今日は以上にしたいと思います。今日は非常にあの余談が、前置きが長くないので、スムーズですね。はい。で、えー、今ね、自宅でおられる方いっぱいいらっしゃるかとは思うんですけれども、あの自宅で膝痛の改善と予防を目指せる、えー、オンラインサロンですね、膝痛専門オンラインクリニックというものを、えー、始めましたので、えー、興味のある方はですね、ただこの動画の下の概要欄にあのリンク、えー、貼ってあると思いますので、それ見ていただいて、あ入りたいなと思ってい た, いただいた方は、えー、LINE でご連絡いただければ、えー、すぐに入会手続きさせていただきます。 ので、ご連絡をいただければと思いますで、えー、何かこう今日のね、えー、の膝取れとかオンラインサロンとか、えー、他何でも構いませんが、質問がある方はですね、えー、LINE アッとか、また YouTube のコメント欄からご連絡いただけましたら、えー、まあ遅くても、えー、翌日中には連絡できると思いますので、ご連絡いただければと思います。はい、えー、っと、他は何かないかなあ、大丈夫かな はい。じゃあ皆さんね、手洗いうがい、きちんとして、えー、食事でね、ちゃんと免疫をつけて、睡眠ちゃんとして、えー、万全の状態を維持していただければと思います。そしたら、また明日お会いしましょう。バイバイ。